あら装備の手入れ中ええこの般若は召喚にとっては相棒のようなものですからねそれにこうして手入れしている瞬間も嫌いではないですし<笑>そんな顔をしているものねそういえばあなたの顔に油がついてるけどそれも盾を手入れしてたせいかしら顔ああこれは。 出勤前にバイクの手入れをしていた時についてしまったのでしょうね鬼の顔にも油ねまた新しいバイクでも買ったの い, いえ変わらず 70V2 ですよそんなにポンポンと新しいバイクを買ったりはできませんしねもっと給料が上がってくれたら検討はできるんですがそんな目で見られても残念だけど答えられないわよ<笑><笑>